ロックマンお前もかこんにちは 絶対違うへいらっしゃい寿司食いねお寿司工場の罠へいらっしゃい何にしましょう寿司弁当なら松、ま、竹、梅その他ご要望とご予算に応じ各種取り揃えております祝いことなら知らし弁当をこれまた各種用意してありますがあ、ちょっとお客さん えちょっと今なんかの間違いだよな確かにここが教授の研究所とはとても思えないね捜査のやり直しだよえー、えっ、ー、た、えー、よすげえ量 どうぞ<笑>ロール物に使うのよんだメイルちゃんえ、お寿司の工場って中でどうやってるのかしらさあよし見学させてもらおうぜえ、え、そうって言ったら通るんだろう？な、ネットえ、何？にささ、そうさそうさそう さ, そう さ, そう さ, そうさちょっと待てよここは違うって俺は教授の研究所を探す まだ開店前だから誰もいないよさ行こうぜいいのかなさあ、操作操作 う, さそうさお、すげえ！ここはもうお寿司が焼き上がっちゃってるのねどうやって作ってるんだろう見たくないあう おーちゃんとつくってるかどうかもな もう少しだこのディメンショナルエレメントのデータ解析が終われば計画は第3段階に移るなんだ工場に侵入者が何だとこ子供勝手に入ってきたの か, か<笑>おお さろおーおーすげえ、うんさあ寿司食いに あた<笑>まましきなっとうまき ハハハおれ は, は, <笑>はウニ へいし一助かっ た, えい助かった 何しやす何しやす何しやせ何しや す, や 何, にしやす何しやす何しやす ないしかも研究所に。 あいつはネットセーバーの小僧じゃないかお乗りここはさっきまでの寿司工場とは全然違うななんなのここネット君、ここは何かの研究施設だよお寿司のか中貨メリスだ明治さん、秋原港町日田府の実にディメンショナルエリアをあ <笑>ネット君ここが教授の研究所なんだああだけど教授はここで何をやってるんだネット君からディメンショナルエリアの要請があった後、連絡が取れたエンザクもすぐに向かってくれわかりましたうん次何にしやす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 これはやっぱり。